皆さんこんにちはやってきましたね新芽の季節毎年のことですが皆さんはこの新芽とどのように向き合っているでしょうか美しい新緑に木の生命力を感じて楽しんでいらっしゃる方あるいはまた今年もこんなに茂るのかと肉肉茂に見ている方いろいろな方がいらっしゃると思いますけれども今回は この新芽を芽の敵にして真っ向から対決しようとしているあなたに新芽とまともに戦うな上手にいなしましょうというお話ですまずは敵をよく知るために新芽をよく観察してみましょう新芽と去年までの古い葉っぱの境目は色でわかりますよね 今切ったところが去年と今年の境目ですよねここでしょうかいや厳密に言うとここではありませんね枝の色が変わっているのがわかりますかここが去年切られた部分ですここからトカゲの尻尾のように新しい枝が伸びて新芽になっているわけです で、この色の濃い葉っぱのところで切ると、一応去年の輪郭まで戻したということになります去年の輪郭まで切り詰めてみます同様の新芽がたくさん出ています ここも去年刈り込まれたところから色が変わっていますこの青い矢印の枝は付け根から色が変わっていますからここからが新芽右の2本はこの緑で示したところからが新芽ということになります去年の葉っぱのところまで切り戻してあこれで去年の大きさまで取り戻せたと喜べるのでしたらこれ以上この動画を見る必要はありません 去年の大きさに刈り揃えれば良いだけなら木バサミなど使わず刈り込みバサミで刈り揃えれば良いことですしかしこの動画をこの先見ようと思っている方はおそらく今この位置で切ってもすぐに新芽が出て去年の輪郭よりまた大きくなってしまうということをよく知っている方でしょう出てきた新芽を木の表面で切り払っているだけでは手入れにはなりません 次はレッドロビンのの新芽の様子ですレッドロビンも大変元気の良い木でたくさんの新芽を出します木の表面を覆っているのはほとんどが新芽ですね中の方で 赤い色が冷めて緑色になっているのが去年の葉っぱですここまで切れば一応去年の大きさには戻ります大きさが戻るのは切った今この瞬間だけでこの後また新芽がそこから出て生垣は太ります 新芽が吹いたら刈り取りまたそこから新芽が出て刈り取りということをずっと延々繰り返して新芽と戦っているわけですまあ生け垣ならばそのように刈り込みを繰り返していても良いかもしれませんけれども単木の場合ではそのように新芽をいじってばかりいてはせっかく透かした枝の間がどんどんまた密になってしまいますこれはス田ジーの例ですけれども 新芽がたくさん吹いている枝を無視してもっと奥の脇枝に切り戻した方が良い場合が多いのです例えばここの枝もここで切ったりします新芽の吹いている枝先で対処せずにもう少し考えます例えばここの場合は去年の輪郭よりも明らかに 外へ出てしまっているこの長い枝を取ってしまいますそしてこの輪郭にやっと達しているこの短い枝を残しますもしもこの長い方の枝を去年の輪郭のところで切ったとしてもその切り口からすぐにまた新しい新芽が出てきてしまいますまたその新芽と戦うことは無駄なことです たくさんの新芽を蓄えている勢いの良い枝は脇枝に切り戻して樹勢をいなした方が良いのですちょっと図で説明しますとこのように去年の枝葉があって今年この先から新芽が出ています去年切り揃えたラインがこの辺にあります で、今年そうすると皆さんはハサミを取り出してこれを刈るわけですね表面に出てきているこの新芽たちに戦いを挑むわけですねここで切ってみたりこの辺で切ってみたりいろいろでしょうけれどもまあどこで切っても その切り口からまたさらに新芽が出てきてしまいます腸が優勢といって樹勢は枝先に集中しますから切られたところから芽が吹きます去年の輪郭のところで切れば一時は小さくなってさっぱりしますけれども樹勢があれば ままたすすぐそこから新芽が吹き樹勢の続く限り木は新しい兵隊をこの最前線に送り込んでくるわけですね切れば切るほど枝先は分岐して密集してきます枝先が密集すると光が入りにくくなってしまいますそして 兵隊を送り込んでいた樹勢もやがて疲弊して木が弱ってしまいます木の内部の小枝や葉っぱが機能しなくなり脇枝もなくなってしまう場合がありますつまりこういうことが私が新芽と戦うなと申し上げているところですそこで この下から上がってくる樹勢をうまくいなすという方法を考えます最前線で戦うことをやめてこの新面もろともなくせばよいわけですつまりここで切るここで切って脇枝を生かすわけですこっちは全部いらない そうするとここに空間ができて光が入るようになる脇枝が生かされて輪郭の内部に収まるというわけですまあつまりはいつも言っている切り戻しという手法なんですけれどもこれによって樹精をうまくいなすことができるわけです漢字で書くとこうですかね いつも言っている大事なことですけれども切るときはきちんと切ってくださいね私の動画でコジット論をきちんと理解した方には分かることだと思いますけれども正しい位置できちんと切ってください先ほどの話でこの上の枝を切る場合はここできちんと切ってください そしてこの下の枝を生かす間違った切り方をするとその切り口から木材腐朽菌が入って木を腐らせますそれにこの中途半端な切り口からは方向の悪い無数の新芽が出てきてしまいますせっかく枝数を整理しようとしているのに これでは意味がありませんきちんとここで切れていればここから新しい芽が吹くことはまずないのですちょっと残しは絶対にダメですですので私は高枝切りばさみでの剪定は おすすめしません正しい位置に刃を当てることができませんからどうしてもちょっと残しの切り方になってしまいますきちんと切れないなら新芽と戦っている方がまだマシだと思います最後に剪定の時期というかタイミングについてですけれどもまだ新芽が吹いたばかりで柔らかいうちはあまり 手を出さない方が良いと思います新芽が柔らかいと作業中に芽を欠いてしまうこともありますしまあ風の強い季節ですから強風で新芽が傷んだりもしますまあ部分的に気になるところだけを切り戻す作業でしたらこの時期でも大丈夫だとは思いますま あ, あまり慌てず新芽が展開して固まってから作業したら良いと思います ご視聴ありがとうございました。